吊り下げ型収納ポケット四角こういうスタンドに吊り下げて使うやつですね、はいえー、サイズが高さが 30cm の横幅が 39cm 面ファスナーで取り付けられるので、まあ、コンパクトに荷物をまとめられますよ税込みが550円となってますではい、い開封していきますはいえー、あ裏面ですね、はいえー、吊り下げ型収納ポケット四角 GM の4871となってます 材質はポリエステル系ですね。松野工業さんの商品で、えジャンコードがこちらとなってます。はい、えー、持った感じですね。まあ、えー、感じいいですね。やっぱ550円のせいか、多少しっかりした作りとか、このね、周りの部分なんかもね、丁寧に作ってあるので、感じがいいです。確かにね、550円だったら、これだったら安いのかもしれませんね。エンジョイアウトドア、ポラーリス、でやら、So many ways to enjoy camping と。 キャンプはいろんな楽しみ方ができますよっていうねそんな感じでしょうかはいで開けてここになんかついてますねここにもついてて面ファスナーが あ, あってこんな感じですねちょっとね、えー、割と大きめなので画角いっぱいいっぱいになってしまってますけど端から端までが 38.6 ぐらいですかね高さが 30.9 ぐらい まあ、たい書いてる通りっていうことですね。で、ここにポケットがあります。1個、2個、3個、4個、5個。で、えー、2段目もあります。こ, こちらだけ割と大きいんですね。あとはね、ちょっとちっちゃめ。で、上にこう、ベルトがありますね。えー、ハンギング用のね、吊るせるような感じとなってます。うん。あのー、まあまあ、いいと思いますよ。はい。で、裏面がこういう感じですね。あ、この2箇所で、 スタンドなんかにこうひっつけて吊るすっていう感じですねで吊るして裏でここにいろんなものを差し込んで使いましょうということになると思いますはい、カテゴリーは全然違うんですけど以前ダイソーさんで買ったカトラリー収納ケースですねまあ私くるくるってまとめてこんな風に丸めてるんですけどこれと比べてもですねサイズ的にはちょっとこう幅がね高い感じですこれ広げるとですねこういうサイズ感 ででしたので見ていただいて分かる通りね一回り横も縦も高くなってる感じですだからここに入れなかったようなものはねここに入れてもいいんじゃないかなと思います例えばキャプテンスタッグのこれソロ用トングですねはい、えー、割とね使いやすくて安いのでねあの重宝してるんですけどこういうのはですねここだとちょっときついんですね入るんですけど高さがねオーバーしてし ま, しまらないんですっていうようなものがあったんですけど こっちだったら、えー、ちょうどいい感じですね。なので、私持ってないですけど、あの、長めのマシュマロ串とかありますよね。ああいうやつも、ここだと入らないんですけど、こちらだと入るので、いいんではないかなという気がします。その他、ちょっと大きめのポケットもありますので、例えばこういうね、あの、USB 扇風機。こういうものなんかも、こういうところにね、ちょっと余裕で入りますので、まあ、入れといてもね、いいかなと。あ、こっちの方が浅いですね。 こっちの方がより深くなります。はい。ということは、より深いね、ポケットがあるので、こういった、えー、スクリーンですよね。割と大きいものですけど、こういうものもこういうとこに入れることができますので、あちょうどいい感じですね。なんかこう収納力があるので、かなりね、いろんな使い方ができるんじゃないかなと思います。ちなみに、この横幅が大体ですけど、15センチ。で、深さについては、手前の方が12センチ。 奥の方が1 8ンチぐらいありますので割とねいろんなものが収納できると思います、えー、例えばワッツのスキットルですね、まあ、こういうものなんかも一番端だったらこんなふうにちょうどいい感じで収まりますので、えー、便利ではないかなと思います、はいえー、その他にも大きいので例えばこういう、あのー、シェラーカップのフタですよねリッドこういうものなんかもあちょうどぴったり収まりますね、まあ、12センチちょっとだとだ思うので ここの幅があればね、ちょうどいい感じで収まります。こうなってくると、なんかいろいろ入れたくなるのが人情なんですけど、まあ、こういうところはね、例えばこういう先割れスプーンとか、まあ、ナイフフォークなんかも入ります。えー、それから、あとね、こういうセリアで売ってるライターマッチ、岩谷のやつですね。こんなのも、入るかなあ、ちょうど入りますね。まあ、いいんじゃないかなと思います。はい。で、 これはちょっと長いのでね、後ろに入れましょうか。後ろに入れるときには、こういう風にね、ループの後ろを通してもいいですよね。で、これ、あのー、汚れたシェラーカップとかね、スキレットを洗うときに絶対今必要なワイヤーのブラシですね。まあ、割と丈夫なので、生地が。こういうものでもね、別にあの、毛羽だったり傷んだりすることが少なそうな感じですね。まあ、長く使ってみないとわかんないんですけどね。こちらまだちょっと余裕がありそうなので、 この間買ったね、エンジョイアウトドアのあの折りたたみ何て言うんでしたっけえー、と、折りたためるストーブミニストーブですねはい、まあ、網も一緒に入れてるんですけど、まあ、こういうものなんかもねぴったりと一緒に入れることもできますまあ、かなりの収納力があるのでこんな風なね、使い方はとっても便利じゃないかなと思いますまあ、トングとね炭ばさみは使い分けても便利なので、まあ、これほんと折りたたみのやつですけどねキャプテンスタッグまあ、こういうのを ここういういとととにあ、ライターと一緒だとちょっときついですね。ちょっとかさばるもの同士を同じ場所に入れると少しきつい感じにはなっちゃいますねそういう意味ではねちょっと薄いものを手前に入れた時に奥に大きなものを入れるという感じの配慮は必要かなというふうには思いますねはいまあ適当にね自分のキャンプ道具に合わせて好きなものを入れればいいかなという気がします 基本的にはね、高さが30センチは目安。で、幅はまあ4、5センチぐらいのものが、えー、2段になって入りますよと。ここだけちょっと広くてね、15センチ近くいけますよ。という、そんな収納です。で、これをこのまま回すと、こんな風な感じですね。こんな風な感じで、かなり入れましたので、もう一応閉まるけど、結構ね、えー、分厚い感じ。 まあ限界に近い感じぐらいにはなってますね。ただね、こうやって持ち歩けるのは便利かなと思いますね。まあここのね、メンファスナーも使えますので、こちらもね、一応使えますね。だから閉じた状態でも、まあ頑張ればね、えー、この面ファスナーで何かに固定することができるかもしれませんが、あんまり重たいものだとね、所詮面ファスナーなので落ちちゃうと思いますので、そのあたりはね、加減が大事かなと思います。 ここからは屋外で撮影したのでサルの代わりに私が説明しますはじめにアルミテーブルの側面にくっつけてみました引っ掛けるところがあれば大抵の場所に吊り下げられるので便利ですぶらぶら揺れるのは仕方ないけど落ちる心配はなさそうだったのでこれは意外と便利ですね続いて庭に置いてあるミニディレクターチェアのアームレストにくっつけてみます 普通のディレクターチャーより小さいサイズなんだけど、問題なかったです。テーブルに吊り下げたり、椅子に吊り下げたり、キャンプシーンに合わせて場所を変えることができるのが便利そうです。吊り下げる高さを調整したければ、椅子やテーブルの形状にもよりますが、うまくフレームを利用すればいいと思います。キャンプ場に落ちてる木などを使って作った即席スタンドなどと組み合わせても素敵ですね。 今度は、ランタンスタンドに吊るしてみました。ランタンスタンドだと、好きな高さに調整できるし、場所も移動しやすいので、キャンプ場の洗い場に持って行って使うのとか、役立ちそうです。それから、オートキャンプ場だと、開いたドアに吊り下げて、調味料やナイフなどの調理道具を入れたり、移動時も、危険のない範囲で、窓に吊るせる小物入れとしても便利そうです。 ということで今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画ねいいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録の方もお願いしますまたねお気づきの点等ございましたらコメントで教えてくださいありがとうございました あっ。